キング、リンチェプリンスイープ、ジップ。で、新曲恋ふる月夜にくんそう、披露。魔法をかけちゃいましたのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本テレビ系で放送中の情報番組、ジップ。月から金曜午前5時、50分。 と10月6日に8枚目のシングル恋ふる月夜に君んそをリリースしたキング・リンチェプリンスコラボするスペシャルウィークスペシャルウィーク10月8日放送会ではキング・リンチェプリンス恋やづらい恋をずゆれいいろいい2年ぶりにジップのスタジオでスペシャルパフォーマンスを披露するキンプリは4月にリニューアルしたジップ の新セットで恋ふる月夜にくんそう、ふのついたち限りの特別ステージを、さらに番組内の冠コーナー、解決、キング、エリンチェプリンス、様々なお悩みを解決しているメンバーが今回は視聴者からの恋愛相談に答えるなど、スペシャルインタビューも送るある。パフォーマンスの収録を終えたメンバーは、ジップ、の新セットで新鮮な気持ちで楽しくできました。 今回も魔法をかけちゃいましたのでお楽しみに。流せれん雲が浮かんでいるように見えたり月が出たりなど MV、ミュージックビデオの世界観を忠実に再現していただいたセットですごいです。ありがとうございます。人牛自由た照明などにもこだわっていただき可愛 い, いスタジオでジップ。愛を感じました橋山と新曲にマッチした演出の見どころをアピール。 パフォーマンス中にメンバーも気づかないところでアドリブで橋が見せるジップ。ポーズにも注目だ。そして今回のパフォーマンスに点数をつけるなら何点という質問にリーダーの岸士歌は100点満点中120点です。僕たちの出せる限りのパワーは出せましたので、悔いなしです。と語り気合いの入ったパフォーマンスは必見だ。 最後に、平野志洋が視聴者に向け、僕たちのデビュー日に歌わせていただいた、ジップのスタジオでまたパフォーマンスをさせていただき初心に帰りました。これからも僕たちの成長を楽しみにしていてください。とメッセージを寄せている。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。